今回はお腹引っ込めたい人にめちゃくちゃおすすめアブストレッチを紹介します。簡単に言うと片足を抱えてお腹を使いながら腰のストレッチを行います。これがどういうのかというとお腹が出やすい人の多くは引っ込める力が弱い。骨盤が前傾してお腹が出てしまう姿勢。腰が硬くて骨盤が起き上がらないためお腹が出てしまう。この3つが原因にあるんです。食事をしてない時はお腹がへこんでいても食事をすると出てしまう。出てしまうお腹をさらに引っ込める力 力が弱いのでやはり出てしまうんですそこを改善する腹筋メニュー一緒に頑張っていきましょうまずはうつ伏せになりましょう手をついて上体を反らします素形部がね床から離れないように手の位置を合わせてくださいこれでキープですまずは腰の筋肉が動くように伸びるようにまずは動かしていきます 腰腰腰がちょっと痛いよといいい人ははをを振ってみてててみくださいちょっと緩んできます<ス>オッケーでできき今今度は仰向けですす縮めたので今度は伸ばしていきます両膝を抱えてキープしましょう。 まずね、この膝を抱えた感覚、この骨盤の状態とお中の状態腰の状態が作れないと腹筋を引きませんからこのこう の, のね感覚をまず身につけましょう足を伸ばしてもこの状態を作らなければいけません それではハブストレッチを行っていきますポイントは息を止めないようにだいたい5秒ぐらい息吐きますやり方は起きて片足を抱えます5秒吐いたら足をゆっくり入れ替えるこれを5回で作っていきましょう行きますスタート12345足入れ替えて12345 お腹効いてきたよお腹へこんできたよいい感じにできてるよ。 4,2,3,4,5 おります 4,2,3,4,5 力を入れて 4,2,3,4,5 OK 息をねしっかり止めないように吐いたらお腹がしっかり、ね、引っ込んでくるのでこれをあと2セット頑張ってもらいましょう2回目行きましょうスタート 1回でもっときくよ頑張っていこう止めないようにね足入れ替えてマイペースでいいよ 頑頑張張っっててこうあと、ま、少し4 2 3 4 5ラストお聞いてきてる聞いてきてる。聞いてきてる このお腹の奥の方がね熱くなっていればちゃんとできてます辛くなると息止めやすいんで注意してくださいあと も, もう一回で、ね、す。頑張りましょういきましょうスタート一、二、三、4 5 1 2 3 4, ラストうわー それでではは今度はうつ伏せですもう一度お腹をちゃんと伸ばしておきましょう肘ついたままでいいですそこをちょっとね状態下がしましょううわ伸びる初めよりもねお腹がすごい伸びますよね今縮める運動ばっかりしたんでね一回伸ばしてねリセットしましょ う, う伸びる 縮んだ腹筋がちぎれそ う, うーオッケ ー, ー, ー, ー, ー、もう一回ぐ向いて両膝抱えて腰へ伸ばしましょう行きましょうスタできる人はねちょっとちっちゃくこういう感じで。 ててくださいね、しっかり伸びてもきますんでお腹を引っ込めるためにはめちゃくちゃ効果的なメニューなんで毎日1回。 動画を見ながら続けてみてみください1ヶ月もすればウエスト 5cm 確実に引っ込みますんで経過はコメント欄で毎日何月何日丸そういった感じで使ってコメントで続けてみてください頑張ってやった人はグッドボタンとコメントで教えてください